結構ね、とろっとしてくるんですよどうも土肥内春です今日の料理始まります今回は札幌ワンですね塩ラーメンこちらをですね最高に美味しくするですねやり方がありましてこれをやっていきたいと思います<笑> 先生ホ本当に僕は好きですということで本当は料理のお兄さんでした今回はですねさっきも言いましたけど塩ラーメンでね作っていくんですけども札幌一番塩ラーメンっていろんな食べ方あるじゃないですかで僕はね前に3分の1ぐらい日本酒にしてスープを作るみたいなのを世界一うまい塩ラーメンの食べ方だと思ってたんですがもっとうまい札幌一番の美味しい 食べ方を私見つけてししままいましたこれ以上のものないと思い今回はですね札幌一番塩ラーメンを最高に美味しくする食べ方これをですね皆さんにお教えしたいと思いますリュウジのバズレシピ材料はですね札幌一番塩ラーメンが いますはい、えそして鶏もも肉これ 120g ぐらいもも肉でお願いしますこれからねいいおだしが出ますんででニンニクは下加減あとは調味料は概要欄に書いてありますもう言ってもいいですもうお塩と日本酒トラカ油のみですこんなシンプルなので最高に美味しい塩ラーメンです うね、世界一おいしいラーメンに対抗するのは世界一おいしいお酒ですねだと思いますんで今回は世界一おいしいお酒を、えー、飲んでいきたいと思いま す, です、ね、僕は世界一おいしいお酒は、ね、日本酒だと思ってますんで銘柄をしてしまうと批判が出ますんでとりあえず日本酒ということにさせてください僕の主観ですよ、えー、飲んでいきたいと思います<笑>ということでやっていきたんす 早速やっていいいきたいと思いますも う, もうね結構簡単なんですよこれでニンニクニンニクはね香りを出して、えー、くれますんであと香ばしさはですね、えー、僕はもうニンニク入れていきますはいんあの基本的にニンニク入れればね大体の料理が美味しくなりますはいなんで僕は頼りますはい美味しいか美味しくないかっていうのはねやっぱねもう人それぞれなので、ね、僕は あのにんにく大好きなんでやっぱ美味しさにはにんにくいるかなっていうふうに思いますね、はいえー、やっていきますはいはい、じゃあえ切り終わりましたはいそしたらですね今度は鶏肉ままあ、まあ、できるだけ薄くそぎ切りしていきますまあ薄くって言ってもそんな、まあ、これぐらいでいいですはい、えー、箸でつまめるぐらい で本来はね、あのお野菜とお肉ね、一緒のまな板っていうのはあんまり良くないんですけども今回はどちらもえ十分に加熱してしまいますのであんまり気にしなくていいです、はいあのね、で生で使うものを一緒にするのはやめてくださいね、はいえー、と鶏肉のこうカンピロバクターが移ってしまいますので、えー、と両方加熱する場合は大丈夫でございます、はいまあ、それでもたまに言 う, 言う方いらっしゃるんですけど も,、まあ、もう家庭料理ですから、はい、そこまで神経質になる ことはないと思いま す, いすはいねその場合ねこれき肉切ったらねまなトちゃんと洗ってくださいね下ごしらえこれで終了、はい、ここに今回フライパンで作りますはいまあ油小さじ2杯ぐらいにんにくからじゃなくてち ょ, ちょっとさっき間違えてにんにくいっちゃったんだけど塩 あ, ーしあー塩ねあのー、ごめんあのー、塩塩を振るんだ今日ダメだな、あのー、塩ねここで振りますはいここでひとつまみの塩ね を振ってまず鶏肉を炒めるはいえー、と鶏肉の皮目をパリッとさせていきます先に油を引いておくことによってねこの鶏の皮の油がね鍋全体出てきますので今回はね鶏肉からのいいだしも取りたいので、えー、鶏肉の分量は結構多いですはい油がこ結構にじんでるの分かりますかはいそしたらですね これ今中火でやってたんですけどもここにさっきのニんにく入れていきますニンニクねこ の, あの温度だとすぐ焦げちゃうんで、えー、とよく見といてくださいね、はい、で次に入れていくのがこの日本酒ですねだたいね 100cc ぐらい、はいまあ、今ニンニクの感じこれぐらいですねち ょ,、まあ、ちょっと焦げていく ぐらいでちょっと説明入りますけどもこれもし料理酒しかない場合これやって清酒なんですけども塩分入ってないんですよで料理酒っていうのは塩分入ってるものがほとんどなんですけども清酒と料理酒の違いっていうのは塩分とか酢酸とかが入ってこのまま飲めないようにされてるってことなんですよだから僕が使ってるのは全部清酒なんで「料理酒飲んでるよ」ってよく言われるんですけど実は全部飲めるお酒なんですね清酒って未成年買えないんですよそういった場合は料理酒にしてもいいんですけど もう料理酒ってて塩分が添加されてるんで最初のこれを煮詰めるんで結構しょっぱくなってくるんで塩分は調整してくださいねあとから入れる お, 湯のりお水の量をもっと多くするとかそういった類でございます、はい、今回は清酒なんで 100cc 入れてこいつを煮詰めていきますでここで、えー、とかなり煮詰めてしまいますそうするとね分かりますか皆さんあの トロッとしてくるんですよこうすることによって日本酒のうまみがかなりねここに残りますあと鶏のうまみがはい、はい、そうするとどうですか白濁してきたでしょこのスープが美味しいのでここで、えー、と沸かしていくで沸いてきましたねそしたらここで札幌一番の麺を麺を入れていきます、はい、スープはまだ札幌一番はねあのスープの香りが飛んじゃうんで、えー、スープは後入れを推奨してます で、麺がほぐれるまでちょっと抜いていきまーすあ、麺がほぐっていきましたね麺の硬さはねもう人それぞれ好き好みがありますのでまあ、僕は割と硬めの方が好きなんでそして麺が柔らかくなってきたらここでスープを投入ですでここで塩ラーメンスープが入ることによってこの白濁したスープがさらにねさらに白っぽくなってきます、はい、で混ざったらた火止めます、はい。ね スープがさもうそもそもうまいからさどうやったっておいしくなるんだけどでもこれをこのスープが一番うまくなる方法って僕このにんにくと鶏の酒蒸しをスープのうまみに加えることだと思ってるんですね、はい、で最後にトッピングいくんですけども小ネギをあのー、もう入れますはい小ネギはねあった方がいいと思いますでここに切りごまですね はい、じゃあこちらで世界一美味しい札幌市場マーク2完成でございますそれではできました食べて い, い, すいただきますうわ うまっ日本酒のうみってすげんだなって思うよこれスープが脳のこうですねこれねブラックペッパーあると思いますあうん胡椒いいねもしくはラーの脂でしょ、はあたまらんな胡椒と両方入れてもいいねうん合うな胡椒ラー最高でございます 札幌一番好きですいただきますよしいただき ま, すだき ま, すだきますあうまっ鶏とニンニクの旨味がうまみが考えてるあと日本酒ね煮詰めた日本酒 う, うまいやもちろん札幌一番の塩だけでも全然好きなんだけど本 当, 本当濃厚になってるの、ね、うまみが実はみんな骨からの方がうまい達してると思ってる、うん 肉の方が旨みだしてるあそうだそう<笑>肉と骨が両方ともあんのが一番いいんだけど肉の方がどっちかっていうとうまみめっちゃ出るんやもうそのまま食べるし飲めるし最高だこれマジでやった方がいいと思う、うんうん、このうまみを体現したら絶対に「あ鶏肉買ってきて今日は塩ラーメンでしょ」うん、絶対思うからどんよドニョウでしたすいません本当にすいませんでしたああ いい仕事やなーこれもう最近ねもう酒飲んで仕事すんじゃねえみたいなもうあのー、コメントも結構見受けられるんですけどえっ、ー、ともっと言ってくださいはいあのー、めちゃくちゃあの、そのコメント見ながら飲む酒が一番うまいのではい